こんにちは。こんにちは。河野さんです。はい、盆栽大ノです。<笑><笑>今のうちのスタッフです。はいはい、今日は大ノさんの冬の盆栽の管理をちょっと紹介していただきます。はい、よろしくお願いします。はい、さすがに今年も氷が張るような時期になりましたので、はい、でも今年全体あったかかったんで、うん、ビニールハウスを建てる時期が遅くなりました。はいはい、ここの場所は？ 大宮ででも駅前よよ。り2度ぐらい寒い寒んですよ毎年11月の終わりには建てるんですが今年はちょっとずらしましたねさすがに暑かったですからそうですねで建てたのが12月の第1週の終わりくらいでこういう感じで建ててますで霜よけなんでドアありません<笑>、はい、甘やかしてはいけないので<笑>なるほど<笑>はい中もう そのまんまんいつもと同 じ, ままでそ じ, 感じでそうですそうですこれで寒い時はガチガチに凍ります、はい、こんなちっちゃくてもこんなちっちゃくても凍っても平気ですから、うんうん、えただあの霜がねうんと当たるとね目が傷む場合があるんで上だけ暖房はしない上だけでやりますで、はい、仮に暑くなった場合は裾を上げて風通しをよくしますけ ど,、ね、なるほど特に大きい盆栽小さい盆栽ってこともなくこの程度の 感じですか雑木もしょ白も両方入れてる。本当は新白とか松は入れなくてもいいんですけれども、はい、灰色が悪くなるとちょっとえ、あのー、立春盆栽大市が2月にあるんで、と、はい、青い方が綺麗かなと思って今年は入れてみました。なるほど入れない年もあります。はい、その時々ですね。こは特にね。 冬だからっていうことはないんですが、これに入れると水が3日に1回です、うん。3日に1回はい。こんなちっちゃい鉢でも、こんなんでも、<笑>あの3日に1回です。乾くまであげないんで、うちは。そうすると、大きい木はほとんどないですけど、例えばこ、このくらいの木もね、うん、同じ回数になっちゃってますけどね。甘やかさないのが一番。 おさないのが一番、はい、温めてはいけません<笑>おうちで盆栽やってる人はこうハウス作れないじゃないですかあそうですねだ い, たいあの商品盆栽やってる人はベランダとかお庭だったら、うん、あの軒 下, 軒下屋根のちょっとかかってるところに置いてうちよりもっと寒いところの人はまあ違うやり方が、うん、後で言いますけどあるんですけど、まあ、埼玉県ぐらいだったら軒下で凍っていても別に平気です大丈夫 えはい、あの北風がすごく強いとかっていうだったらあの風よけ、うん、ちょっとつけていただければ、はい、大丈夫ですね初心者あるあるらしいんですけど、はい、寒いからつってお湯をかける人がいるん<笑>です水<笑>おお湯湯はちょっと<笑>、はい、お湯かけちゃダメですただね、はい、一番気をつけなくちゃいけないのは出勤前に水やっていくっていう人の場合、うん、下手するとやった先に凍るんですよ。パパパリパリリ朝早いとね だからそれ気をつけないとねびっくりしますきっと冬だったら朝やんないほうがいい朝やんないです、ね、夜, 夜も凍っちゃいますよねあのお昼頃やるんですけど、はい、だから出勤する人は難しいと思いますねなるほどだからうんと寒い地方の人はうちでさえ朝やると凍るんですよ、うんうんうん、あの水滴がねついたやつが全部凍っちゃう、はいはい、ガチガチにだから 別のところに持って行って水をかけるしかないですよなるほどだからうちぐらいまでですね あ, あの水普通にかけられる。それかもう本当ムロ入れちゃう、うんそう東北の人はみんなムロに入ってですね発泡スチロールとか。そうそうそう入れそういうことで す,、ね、い う, ことですうちも発泡スチロールに入れてる種類はいっぱいあります、はい、これから消毒ちょっとしますけど、ねはい、あの世界をございません20倍ぐらい そうですね、薄くしてねしてシャーッて巻くぐらいですけどね、うん、葉っぱが白くなるんでねちょっと嫌なんですけど養蜂剤持ってない人は普通の消毒とかでいいんですかうーんそうでしょうね、うん、裸になった時の方があが効くからなるほどこの幹 の, 幹のあれを貝殻とか、うん、そういうのに効くから葉っぱがある時だとかかりにくいじゃないですかこ う,、はい、こういう先きっちょがだから葉っぱ落ちてから。なるほど やったほうがいいですようちはもう、これはもう苗木苗木畑に載ってますからねこ、うんはい、<笑>れが気に入っちゃっていっぱい、いっぱい仕入れちゃうカラマツカラマツカラマツってはほら、葉っぱ落ちちゃうじゃないですかいや、全然あんま触れたことがないそうですか、うん、あのー、軽井沢の方とか行くとカラマツ林、うん、真っ赤に紅葉して全部葉っぱが落ちてほら 落ちて松ですけどね目出しがすごい綺麗なのでこれが好きなんでこれはあんま曲げたりしないんですかカラ曲げますよまだ来きたばっかりだからあれなんですけど曲がります柔らかいからほらこうこうこうこうでただね問題は夏、うん、カラマツは高山性なんで関東のあのほらし蒸し暑いのが嫌いなんですよ、はいはい、であとカンカンでりだめなんで夏は廃日陰じゃないと枯れちゃうで ここで持ち込んだ木を作りたくてなかなか入んないんでね、カラマツの種のミショ、ミショっていうか山マドっていうかどっちらかよくわかんない。うん、エーザンコケが紅葉しましたね。赤く赤く紅葉してる。<笑>うん、この赤いのがエーザンコケですよ。エーザンコケ。ね、え、コケですよ。うん、姫のエーザンコケ。これまだあの作ってる最中ですけど持ち込むとこう山になってね真っ赤になるんですよ。 冬の展示会に使えますけどねも う,、うん、もう一山だねまだ平らですね<笑>あれみたいですね黄金市など出た時みたいな、うん、そうですね で, す で, も、うん、でもこれはね松の根元につくのそれが一番元気になりますねだから割と日向で元気で育ちます、はい、ちいちごもちからないいちごいちごがいちごがねちょうどね今頃なるの ほら、うん、まだ赤くなってないんですけど、うん、身もできるそ う, です冬ですかあうん、四季咲きなんです、これ、富士山の森いちごってって、富士山の五合目あたりにあるって聞きましたもらったんですよね、一株、35年ぐらい前に、うん、それで、それでい、受け継いでます、ね、増やして、ちょうどなってるやつを、実、はい が, うん、が赤くなってるやつを、グリーンクラブに持ってってる、<笑>親はどっかになってて。<笑> 美味しいんですしい食べれるんだ。はいすごく美味しいんです。えー、これがなんか打ちで来るお客さんがみんな買ってきますよ歳一歳ザクロ一歳ザクザクロ、えー、ザクロで一歳っていうともうこのこのサイズでなりますこんなちっちゃい実です、えー、今も葉っぱ落ちちゃってますけどね確かにうん、ちょっと無料理樹形ですねみんなか、うん、まあでもちょっと間延びしてるんでねこの辺で切って、うん 挿しし木て刺すとつくんでねんでここからまた吹かせて2本ぐらいにしてやればこれなんかもうここで取っちゃって上1本でしょでこことこことここでこう曲がってますからもこれ も, もう2本し2本<笑>そうこういうね素材はねあのこれっていうサイズにならないのでねどうしても手直しが必要です<笑> あ, あった<笑><笑> これが親。ほら、あ、可愛 い, い。十一月、十二月は結構なるんですよ。こういう風にね、咲いて。八月と二月だけ赤くならないけど、一年中なるんですよ。これ特徴はね、ランナーが出ない。あ、そうなんですかいちごってランナーで増えるんですよ。一、はいはい、本は一本で、その横に子供がちょこっとついてくる、うん。増やすのは種まき。種なんです。種まき。みからた出るんですよね、種は。そうですよ。だからこれ食べちゃうとなくなっちゃうんです。ね。<笑> 例えばほらこれが実が赤いのをほんのけとくとこ う, こう縮まって硬くなっちゃうんですよ。 はい、あ、もうみんな閉まっちゃったからねなるほどそっか作風店でもお店出してるしグリーンクラブの 20% セールもう1回はい23日から23日からどのぐらいですか28日まで28日まで、うん、232425262728ちょうど6日間6日間ですね初日日が金曜日なんですけど。 初日すごい混みます、やっぱり。なるほど。皆さん、待ってるんで、今ちょっと帰り会があります。<笑>なるほど。ぜひ皆。さんそそ。そうですね、グリーンクラブの方にお越しください。うんはい、<笑>そして、そういえば、はい、あのエプロン。あ、はい。大野さんも着ている、このエプロン。はい。本在休のストアで販売中ですので。はい。よろしくお願いします。コップが、コップじゃなくて。<笑>こうでしょコップじゃないですよポ。ポケット。ポケット。ポケット。うん。 まだ来たばっかりなんでわからないですけど、こんな感じです。す<笑>、はい。丈夫です。い丈夫です<笑>うん、うんと寒がる種類はこうやって。発泡スチロールに穴を開けて、水がたまらないようになってます。そこに並べて、あのちょっとね、冬の肥料やっちゃったんで、カビ入ってますけども、これであと蓋を。 夕方になると蓋をこうします、ね。ああ、夜は閉めとく。うん、まあ一応ね、<笑>ずっと閉めっぱでも大丈夫ですよ。ん う, ね、うん、ただあね、せっかく日が当たってるからる開けたり閉めたりはしてますけど。ちなみにどんな種類入ってるんですか。 台湾ツげでしょもうなんか新芽があったかいんで伸びてきちゃったねこれは本当に寒があるんですよ寒くなるとねこの色になっちゃうんですよほんとカビがすごい<笑>こうなる前に入れなきゃいけなかったんですけどちょっと遅くなりました京都行ってる間に、ね、色が変わっちゃいました、うん、あとは金酢のちっちゃいやつかな金ズはこのサイズだとかわいそう、うんうん、黄色くなっちゃうから葉っぱが、うん い, い, うん、いい色になってる、うん、ね うちはカラスが多いんでね外へ出しておくとねカラスがいたずらするのこの身をだからしまっといた方がいいんで す, これ元気です、ねはい、ちょっと遅れちゃったんだけど杖がね寒がっちゃって赤くなっちゃいました、うん、これあ の, の串を作る本げなんですよ本 ん, ん,、うんうん。これあの三蔵島伊豆七島のあと八丈島の方 なんで暖かいところのなんですよ。で差したはいいんですけど、ちょっと寒がっちゃって。本当は緑色なんです。慌てて入れたんですけど、治るかな。あとはこれか。これは絶対。ここじゃちょっと寒いかもしれない。これはえっ、ー、と沖縄のガジュマル。 ガ ジ, ュマルガジュマル刺したんです、うん、ガジュマル刺したんですけどちょっと寒くなって る, かるほどだから寒い地方の人はこうやって全部入れちゃうんだよ、うんうん、なるほど他のものもねで開けたり閉めたりすればという こ, とこれ外でもいいんですよビニールハウスに入れなくてもちょっと置く場所がなかったんでこれ置いたんですけど、うん これから中あの桜の植え替えがあるんで、はい、桜祭りに向けて3月に、ねはい、ないのでこれ全部外に出しちゃえば、はいいすあ取れちゃっ た, ゃったお こ, すごいこうやんとよくつくんだよなこんな感じなんだ冬の差し木です 冬, の差し冬に手入れしてて、はあ。あ こ, こがもったいないなってキッと捨てちゃうの、はいはい、もったいないなと思ったらとりあえず刺し て, 刺して、うん、水を浸したうん浸して水出しなんですけどこれあのメダカとか金魚かも、ね、う水槽ね水槽に水張って入れて、はい、で密封しちゃうのこうやって<笑>なるほど、取れちゃったけどちゃんとよくつくうんあの途中で少しは足しますけど<笑>でもえっ、ー、と外では無理なんです凍っちゃうからだから一応うちの中 室 内, に入れて室内の日が当たるところが一番いいんです。ああの窓越しととか。かか月月月くらいから2月ぐらいいい、うん、こうの秘訣<笑>秘訣ののす今まれありがとうございますだけど、 それは暖かい時に刺した方が早いに決まってんですよなんですけど心拍のあの手入れって意外と冬にやることが多くてそうするとね頬をね捨てちゃうのもったいないからいい素材の頬だったり古い枝を切った時はもったいないから刺して、うん、まあ出ればね出たら、うん、出なくてもしょうがないということですね3月末とかに出す感じ、うんうんうん、そうですね4月ぐらいまであれかな 置いとくかななんかだって根が出たらもう水からあげなきゃダメじゃないですかうんうんあ大丈夫だよのそのままでも大丈夫大丈夫大丈夫、えー、心拍なんか全然いいそうなんだ心拍三月の終わりかな三月の終わりうち寒いんでおそじもとかいろんなのがあるから、うん、気をつけると三月の終わりぐらいには出すでも出してもやっぱりビニールハウスに置く、えー、やっぱ急激に寒くなるとあれなんてね豆の心拍のね素材をね 新パじゃなくてもこれの方法で大丈夫。いや新パクは大丈夫。あとね梅が大丈夫だって聞いた。梅と桜？うんこの方法でできる。モミジとかはできそうな。やりましたねあのできますよでき る, できるだけど十二月じゃなくて二月ぐらいにやりますけどねお水とか あ, あれは一月の終わりから二月の頭、ねうん、にこの方法でやりました。もでもつきました全部。はい 火がもったいない精神です。わ<笑>かりますか。いい情報ありがとうございます。<笑>はい、すみません。このさんうでバーベキュー準備してくれて、<笑>ありがとうございます。俺はねおでん作ったからです。おでん作ってくれたからです<笑>。楽しみにしてます。<笑>はいというわけでいろいろ教えていただきまして、はいありがとうございます。参考になる。参考。はい。何でも実験ですから<笑>、ね。皆さんやってみてください。やってみてください。うん、はいというわけでありがとうございました。ありがとう。<笑>